死ぬよい、お前、使わないマジでジェットリ行きすぎる死えクソ野郎だクソ野郎はマジでジェットリ言うがやめしちまえおい、そっかみヨニットン、お前邪魔だと思ってるよいや、喋んなか、アキー殺すよえー、だったらやれよほら、敵殺してこいよ死ぬな、アキルじョん、お前殺すな、勝す死ぬ、勝す死ぬこい女死ね全然、レイナコミディこン ごいいめんら絶い、勝たせにかン安心しろよ。えたくさが喋んなかせ。どんンゅうで毎回サレンダーとひょしてんだからお前がしゃれないほどくやしー、サガンダって悔しいあ、ししなげたらくさがっちゃうので、残念なすぎていきなげて。残念、僕よりよいザコー 見て、ね、俺のチンチンファンドうるせえだろおい入ってこいやお前らいつまでたってもいる口中であのお前えもしかして先なんですか同居者ですねありがとうございますざけんじゃねえんしうフェニックス一瞬ああもう全部お前らのせいしねお前お疲れあの正直ああやめろお疲れサンコあんま正子に乗らないでくださいお前らなんでンンントロールがいるのに最高を取らないんだお前らバーなのか もうお前らの負けだ